かぶとは祭りの原点である生と死光と影銅と生をコンセプトに和を基調とした作品作りをしています曲の速い展開に合わせての作品の移り変わりを見ていただき生から銅へ移り変わる躍動感と 胴から生への移り変わる緊張感を感じていただけるような演舞をします観客の皆様に感動を届けられるよう精一杯演舞を披露させていただきますではカブトの皆様お願いいたします会場の皆さんにちはこんにちはカブトと申しますおかげさまで今年 結成25年目を迎えることができましたこれからも感謝を込めて一生懸命踊らせていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>さあそれではまりましょう2019カブトはるかそ雲いのぼ Lush it! I don't have I machine on my... かぶとの皆さん